あ, あ、そうそう。あ、じゃあ、あプラナリア移動させますね。はい、はい、これで。そう、水の中からは出ないから。動いてる。一気にグッて押す感じがいいかない。はい。はい。ググ。うん。や<笑>なんか、かわいそうなことになって。<笑> 大丈夫です大丈夫です。半分どっか行った？あれ切れてなかった。もうもたもた。<笑>大丈夫で。できます。待って切れてない本当に。<笑>結構したんですけど。切れてないね。め昨なんかあ切れてないですよ、ね。切れてないね。痛<笑>い、ね、一旦思いしただけ。<笑>も大丈夫で痛がくない、ね。<笑>よし。え？<笑>いいですか？うん。今かチャンスだった。 すって、すぐ。あ、きけ。抑えないとダメなんかな。すって抑えちゃったほうがいいんです、ね。やっぱ遅い。あ、切り込みが入っちゃった。あ<笑>片押さえたほうがいいのかな。すっと、でも一思いにやんないと。あ、あそうそう、オッケーした、はあしよしよ。両方、あやべ水から出ちゃった。 両方がね動いています。で、あと一週間ぐらい経てばこれ再生して二つの個体になると。とじゃあ違う容器にね入れて。一週間ぐらい？一週間ぐらいですね。それと多分また顔とか生えてくるので。これでじゃあ一週間後。はい、でこっち側に中のスイタプラナリアが2体いるので、これはカムシです。そう。 はい。餌ですね。はい。まだいける。頑張れ。大きいのに習って食べるんだ。 フフフフ。